神奈川県人権ケアセンターです最近ね、えー、結婚差別についてのね、相談がありましてねうん自分の彼女さんと結婚したいんだけどもその人は部落出身だからその自分の両親が会ってくれないみたいなそういう話なんですよねでなんでそういうことになってるんだって聞いたら いや自分ね親戚で何人かその部落出身者と結婚した人はいるんだけどもいろいろトラブルがあってそれで漁師が嫌になってるんだっていう話なんですねでまあ当然そういう相談が来たらですねあのうちはねじゃあ具体的にその部落でどこのことなんだっていうふうに聞くんですねうんそれはもう鉄壁ですよその具体的にどこの部落はこの動画で言いたいんだけど言っちゃうとその誰かっていうのが特定されかねないんでちょっと今回は言えないんだけども まあ結論から言うと部落じゃなかったわけです。そこを見たら。これ絶対部落じゃないだろうっていう場所をね、なんか部落だっていうふうに思い込んでたみたいで。それでまあなんか変な話になってね、ぜひ全国部落調査が見たいみたいなね、欲しいみたいな話になったわけです。で、前にもね、こういう相談があったんだけども、それは逆のパターンで、なんか自分の息子は、 結婚しようとしてる相手がね、どうもブラク出身だから別れさせたいみたいなことをね、言ってきた人はいるんですよ、何年か前に。なんでこんなのね、うちに相談してくるんだと思うんだけど、じゃあ、そのブラクってどこなのか教えてくれって言ったら、それもね、明らかにブラクじゃないんですよね。で、それがね、なんか、探偵に30万円払って、それで調査してもらったら、探偵がブラクだって言ってたそうなんだけど、いや、もう全絶対ブラクじゃない場所でした、それ。 もうう一目見たたらわかるような場所でしたでそれでもうそれ騙されてるんだから30万円返してもらえって言ったんですねそしたらもう、まあ、向こうもちょっとねいやこんなことになると思いませんでしたとか言ってたけどねそれでねもう一つ相談されたのがあってこれはねあの、まあ、彼氏さんとね結婚を考えて両親に会おうとしてるんだけどもどうも自分ブラック出身らしいんだと。 どうすればいいみたいなことを言われて、まあ、それも、じゃあ、具体的にどこだって聞いたら、あの教育集会所のすぐ隣なんで、あ、これはもう間違いなく部落でしょう、しかも童話地区指定されてますねって僕は言ったんですよね。うん、そしたら、いや、これは相手に言わないといけないでしょうかって言うんだけども、いや、別に言ってもいいし、言わなくてもいいし、まあ、勝手にすればっていうふうに僕は答えたんだけど、どうもね、相手に言っちゃったらしいんですよね。でもなんかね、結婚して結局ね、 なんか問題なかったって言ってましたよ。それで、なんか SNS にね、何年かしたら子どもの写真とかも上げてましたよ。というのがね、私の印象に残ってる3つの出来事なんだけども、いわゆるちょっとこう差別的な、その、なんか、まあ別れさせたいだのね、両親が会いたくないだと、まあそういうパターンっていうのはね、まあ2件共通してるのはね、結局その部落関係ないじゃないかと。部落でもないところ、部落だと思い込んでだと。で、多分過去にね、 なブラック出身の人と結婚してどうのこうのっていうのも、それも怪しいですね、実はブラ出身じゃなかったじゃん、関係なかったんじゃん、単ぶなんかちょっと、そういう貧乏な人とか、柄の悪い人と結婚したらトラブルになったってそんだけの話で、なんかそれを勝手にブラックだと思い込んでたんじゃないのっていうね、なんかそういうパターンじゃないかなと、まあちょっとね、心の病ですわね。で、まあ僕は結婚差別ないっていうふうに主張してるけども、まあこんなのばっかりなんです。 全国部落調査の件で解放同盟関係者から、まあ、いろいろ訴えられて、まあ、そういう人もねその結婚差別があったたいの話をするけども、まあ、一つはねなんか暴走族の特攻隊長だと か, なんかそういう話と か, でなんか結婚式の時に、ね、もう何十人 も, もう活動家が来てブラック解放の大会みたいな感じになったとかねあとですね あとはその、そもそも何で部落出身っていうふうに分かったんだって聞いたら、なんか自分で行ったとかね、いや、まあそういうパターンなんですよね。 だから、その暴走族の特攻隊長だったりとか、あるいはその、も ろ, もろに活動家で結婚式にその活動家がいっぱい来るような人とかね、あと自分でブラック出身って言う人とか、そういうのってなんかもう結婚差別関係ないでしょとか、身元調査とかね、そういうの全然関係ないじゃないですか、全国ブラック調査とか、ブラック指名相関とかね。だからまあ、そんなんばっかりなんで、だから結婚差別って。 っていうのも本当に差別なんて言えるような事例なんて一つもないわけです。えーまあ、大抵の人は知識がないからその結婚差別されましたって言ったらそ う, そうなのかと思ってしまうかもしれないけどね僕は一応その全国部落調査というなんかこう確信に迫る資料を持ってるし色々調べたんでもう具体的にじゃあそれどういうことなのって聞いたらああそういうことかってなっちゃうパターンばっかりなんです本当に。だからやっぱりそのねいわゆる結婚差別まあ結 正確にはもう結婚差別じゃなくて、そう思い込んでるものっていうのは、知識のなさから来てるんですよね。だから、まあ皆さんね、全国部落調査、まあ部落の場所っていうのよく調べてですね、部落って何なのかっていうものをね、ちゃんとね、理解していくことが大事だと思います。あの、あのね、むしろね、そういう部落の場所とか、ね、正確に知ってる人の方がね、僕は、あの、その、 ね、相手がブラック出身だのどうのこうのって言わないと思います、ちゃんと知ってればね、ブラックなんていうのは童話地区指定されてないところもあってね、まあ、あちこちありふれてるものなんで、そんなことをいちいち言ってたらしょうがないよと、で問題はそこじゃないよとね、まあ、貧困とかそういう教育なんか問題なんだよっていうのが分かっていくんじゃないかなと思います。